本番いきますよーいカメラオッケイボートオッケイやっオッケイよーさあどうも皆さんこんにちは監督ラバの監督です皆さんリゼロ見たことありますか監督現在2022年出ていますシーズン1に両方とも見ておりますその中で魅力的なキャラクターたくさんいると思うんですけども監督が一番大好きなキャラクター共感を受けたキャラクターエキドナ ハマったリードしましたです、ね、第三者目線楽しめる性格。まあ、要するに、状況観察が好き。例えば、ターゲット、人がです、ね。その後、どう動いていくのついう予想をするところ。というですね。監督歩いています。酔っ払いが前から出てきました。気になるなふらふらふらふら歩いている。壁にぶつかった。あ、でも戻るけどもう。あ、まだでもまたまたぶつかる。あ、でも、あー、ちょっと、気になるなぁ。 え特にですね、監督の大好物はですね、状況を見たら、あ、大体、あ、こういう感じのシチュエーションでこうなってんのかなっていう、マジでたまらねまあ、あとですね、例えば、エスカレーターにおりますわ。目の前の人の存在が気になるこの服装からの装飾品、バッグ、靴な、なんだろうもう全体を見て、この人は今日朝起きて、どういう流れで俺の目の前に立っていくのか、ここにいるのかというものを想像してしまう。はい。 かかりますかいや多分ねー物語を書いてる人は絶対わかると思うんだけど監督がでスマホよりも人だけではないものとか例えば歴史建造物、まあ、見たことないんですけどピラミッドとなぜそこにあるのか今までのその経緯歴史そういったものが詰まってるものが最近すごい好きです。 自分よりも他人に味があるというわけですねただですね、ターゲットが人だとして、自分から接触するのではなく、それを遠目から見ているのが、その人にね、手を貸すのではなく、その人間がどう考え、どう動いていくのか、というのを見ているという部分で、もうエキドラにね、すごい評価を負いました。主人公のスバルがですね、エキドラの見てるだけの存そんなに、まあなんかおかしいって言ったら言うんですけども、まあ多分普通の人はスバルに感情移入して、エキドラやばいやつだろって思うんだけども、監督としてはその死を見ていて、いや、スーバルくん、それは違うよ。まあスバルの い, い 分, 分かるけど、エキドラに寄ってましたね。というわけ で, で、すね本当にお茶会に招かれたいなと、そのでですね、そういう、ね、積み重ね、積み重ね、積み重ね、想像して作った実写映画、ふしぎ箱屋で、ね、監督の頭の中で作られた作品をぜひ見ていただければなと思っております。興味がある方、概要欄に YouTube 貼っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回の本題したいと思います。エキドナが大好きな監督、少し前にですねこちらの動画を出しました。はいエキド開封動画 えー、見てください。相当箱がいっぱい作乱しております。はい。時ドラ7体です。いやー、すげえ。そんなわけでですね、エキドラ大 大, 大好きな感覚なんですけども、今回です価格が下がってきたので、購入しましたのがこちら。じゃじゃーん。リ・ゼロから始まる異世界生活、冬に迷った少女たち。というわけで、a 賞の液ドラアートスケールフィギュアを購入させていただきました。だいたい5000円ぐらいに買えたかな ですね販売時は結構1万円ぐらいしてたんですけどもやっと値、ね、下がってきたというわけでですね買わせていただきましたでもちょっと待ってその前に出ているレムラムエミリア今でも7000円8000円高ければ9000円ぐらい売ってるのにさ下がってんのいや分かるよ分かるよみんなに好かれるタイプじゃないんだよというわけで開封しますでそしてこの後なんですけども以前ですねこのロジャーに出したと思うんですけどもはいうわっ リペイントしています。松下さんにですね。このエキドナのリペイントをして、さらにバージョンを上げていきたいなと思っております。まずは今現状のエキドナさんを見させていただきます。こちらはうわー。ついについについに想像以上にでかい重たい。はい。こちら。 おお、クれリティやばいな。適度なアートスケールフィギュア。ただでかいっていうわけじゃなく、これかなりでさばるかな。目線をですね、合わせてくるんですよ。目線に注目してください。ゆっくり動けば、こちらを見ているような、はい、どうでしょうか。ドに はいで今回は大型フィギュアがちょうど1万円近くというすベーストタイミング。一番くじというわけでですね、ちょっと塗りが荒いところがあるってよく聞いたんですけれども、確かにですね、ここの頭の部分がちょっとハゲていたりとか、よーく見るとちょっとまあ、黒い点々があったりとか、はい、こんな感じです。まあ顔は問題ないかな。髪のパーツもね、まあそんなに悪くはないけども、 めちゃくちゃ綺麗っていうわけではないかなというわけでですね、早速こちらでリペイントしていただきたいなと思っております。ちなみにですね、監督レムも持っておりまして、こちらでございますね。大きさ的には、やはり、液ラの方が髪の毛のボリュームがあるので、大きいかと思うんですけども、はい、このピンクがかったね。ねはい、いや、ちょっと待って、こ, こっちもやりたえ、こちらをですね、早速リペイントしていただきたいと思います。楽しみ、楽しみ。 はい。監督ですね。以前、こちらの動画でですね、リペイントフィギュアですね。えー、ワンピース、こちらのロジャーとなっております。いやー、今現在もフィギュアケースに堂々と存在感たっぷりに飾らせていただいております。大型のフィギュアをリペイントしてくれるというわけでですね、えー、今回監督もお願いしました。いやー、待ち待っていました。目安い1ヶ月かかりますってメール来たんですけども、2週間かかってないよ予想以上に早かったです。ーちょっとおぉどうしたどうしたどうした早く開けろ開けろと、エキドが。ナが嬉しい。 ちょっと待って待って焦るな、焦るな、壊れる。ちなみに、送る時にですね、駅ドラの右肩がぶっ壊れてしまいまして、こちらもですね、直していただいております。ありがとうございます。こちらとなっております。おーおーおおおお。前回と感想一緒になっちゃうよ。うわおおおおうわ。 今回のこの1万円企画がですね、汚れメイクというわけなんですけども、依頼したときですね、汚れメイクと綺れ目ありますが、どっちにしますかというわけでですね、綺れめも今回ですね、対応していただいたという、ありがとうございます。お どうぞこちらでございます。壊すねよ、壊すねよ、壊すねよ、ねね。はい。どうでしょうかさらに美しく仕上がっております。そうですね。ツヤ感が。あ、って耳飾りが壊れやすいから気をつけてね。はぁなるほど。え、まずパッと見、一番変わったなと思うのは、ここの台座のワンピースいう覇気みたいなやつの色が、たぶんこんな色してなかったと思いますね。かなり美味しそうな。 がですすね麗しくなっております唇ら辺の部分もほんのり温かみがあるような感じになっているかと思いますねあとは確かに後ろ側のこの辺がね淡い感じになっていますねかなり満足なく行きとなっておりますよこちらもですね監督のフィギュアケース語らせていただきたいと思います はいというわけでですね今回は松下さんにお願いしたリペイントフィギュアを紹介していただきましたえ詳細に関してはですね概要欄に貼っておりますのでえもしね自分の持っているフィギュアを今回の、ね、綺麗にしたい前回のロジャーみたいに傷汚れ塗装したいという方はですね依頼することができますので是非大切に飾らせていただきたいと思いますはいえこのチャンネルではですねフフィィギギュアえフィギュア系だったり商品レビューを うるさいよ、えー ち, ょっとえー、ちょっとやってますね。ね、えー、やっております。興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録をポチッと押して、他の動画をぜひご覧ください。フィギュアとかアニメ系の動画もですね、結構出しておりますので、よろしくお願いします。ではまた、次の動画で会いましょう。よし、どこに語ろうかな。中心だな。 はい、え、いきょうえ、知識をあ、まあ、ま深く話する目がありますか。はいはいはいはい。はいはいはいはいはいはい。えっ、いや、すごいですね。これが、これが、こうなる。いいね。はい、と思います。いくぞ。はい。あはい。